ルームネーム、ミキカさんから頂きました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム。私は今17歳なのですが、小学生の頃に見たゆいちゃんに惹かれ、私もゆいちゃんのような素敵な声優になりたいと思っています。 質問なのですが、声優には付き物のオーディションで、ゆいちゃんが受ける際心がけていることや、ゆいちゃんの自己 PR の仕方をぜひ教えていただきたいです。いつか憧れのゆいちゃんと一緒に素敵な作品を作りたいというのが、夢であり糧になっています。素敵な夢を与えてくれたゆいちゃんを、これからも応援し続けます。頑張り豆大福。ってわけでありがとうございます。え、小学生の頃っていうのがすごい、なんか、私も、 大人になったんだってのすごい今感じてしまった。<笑>ありがとうございます。あの、オーディションの、これは相談っていうかね、ことなんですけど、あのですね、そもそもでも、声優のオーディションって、いわゆる皆さんが想像してるような、なんていうんだろうな、テレビ番組とか、テレビ、なんだ女優さんとかのオーディションとかとはまだ全然、形式が違ってですね、 っていうのも私も、子役時代、あ の, の、経験があるので、いろいろこう映画のオーディションとか、あの、テレビのオーディションとか、CM のオーディションとか、いろいろ受けたことあるんですけど、そういうオーディションと全くね、形式が違います。だから、多分その、ミヒカさんがもしかしたら想像されてるのが、この PR とかね、実行 PR とか、そういうのを大体こう、あの、ま、あ なんていうんだろ、テレビとか CM とかそういうもののオーディションのイメージがあるのかもしれないんですけど、割と声優のオーディションっていうのはね、もうちょっと淡白な感じで、あのー、作業的な感じですね、もうちょっと。で、やっぱり、その、もちろん本人であっても、こう、一つのキャラクターとして、 役を決めなければいけないので、その自分を PR っていう場面はあんまり意外になかったりしてですね。まあそのもちろん受ける作品とか、あとはね、スタッフさんとかにも言えると思うんですけど、まあでも本当にオーソドックスなもので言うと、まずあのテープオーディションっていう形式があって、それは本当にその役柄と、あと事務所の名前とか、自分のあの本名、本名とかも芸名とかね、そういう名前を言ってから、あとはもうセリフをただ言うだけなので、 で、そこにもはや自分のこう PR 要素ってあるのかって言われると、本当に自分の声と勝負っていう感じですね。声とお芝居で勝負するみたいなイメージが多いですね。まあ、もしかしたらね、たまにあるのがこうフリートークをね、ちょっと挟んでくださいとかいうのもあるけど、割とそんなに数多くないですね。そうほんと稀にあるぐらいで。で、あとね、スタジオオーディションってものもあって、 これは実際にスタジオに行って、まあ、スタッフさんとかもいらっしゃる中でお芝居をするっていうものもあるんですけど、これもね、あの、まあ、その作品によってもあるけど、結構入れ替わり立ち替わりでいろんな役者さんが本当に受けるので、あの、それこそ、 PR をじゃあお願いしますって言われることってそうそうなくて、基本的にいただいたものの原稿の決められた部分を入って、まあ、テストして読むみたいな。で、読むのも、本当にそのテープオーディションとほぼ同じ形式で、こういろいろ段取りを踏んで決められたことを読むっていう作業なので、そうですね。だからそういう意味では、なんか、本当に緊張しない、まあ、するのも大事かもしれないけど、 できるだけ自分のベストを出すっていうのが、こう自分のこの声優のオーディションっていうのでは、うん、大事なことなのかなって思いますね。あと、スタジオオーディションで言うと、あの、ディレクションが入るっていうのが大きな違いで、テープオーディションと。その実際の現場のスタッフさんがテストで聞いたものを、じゃあ次はこういう感じで本番はやってみてくださいっていうのを、どんだけこう、臨機応変に対応できるかとか。 そういう部分もね、あ, あると思います。まあ、でも、あとはね、なんて言うんですかね、その人柄とかたまに見るときは、あのー、例えば、なんだろうな、その作品にちなんだもので、あなたのこういう話聞かせてくださいっていうかもあるけど、逆にあんまりないから、聞かれると私もドキッとしちゃうっていうか<笑>、そんな感じなんでね。だから、自己 PR が苦手な方とかでも全然大丈夫だと思います、そういう意味では。ぜひ、夢に向かって頑張ってください。